これを桜の花びら半分の形に切ります花びら1枚分だけをちぎって開いたら折り目のところで切り取ります切り取ったところをホッチキスで留めます切り取った1枚の花びらはつぼみを作る時に使いますホッチキスで留めた方の蛇腹を開き折り山を潰すと 花びら5枚の桜の形ができますふわっとさせるために2枚重ねのお花紙を開いていきます形を整えて花の出来上がりです1枚だけ切り取っておいた花びらを2枚重ねにしたまま開いて指先に糊をつけ花びらの根元をまとめます 緑色のお花紙を一つまみくらいちぎり取り花びらの根元に糊をつけて包むように貼り付けますこれでつぼみができましたこの花とつぼみをたくさん作り細く切った画用紙などに貼り付ければつるす飾りができます他にも、 いろいろな飾り方ができると思いますので工夫してご利用ください。